皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月24日。今はまったり期間なので、あまりネタがありません。そういう時は、眉夕賜杯の動画でお茶を濁します。クイーンボンバーで同時に上がった場合は、クイーンを出した人が優先されるという件について、ンンちょうどその様子が撮影できましたので、この動画で共有したいと思います。 クイーンボンバーを出した私が貧民で同時に上がった方が大貧民となりましたあとは特に何事も起こらなかった試合でしたなんとか4位は回避できたので最低限の仕事はしましたでも S ランクになったら4位でも50点未満には下がらないんでしたかねワルキュウリのところで盛大な勘違いをしました 今ちょうど、福引券の数が9999個で、救済ポイントで福引券を交換した後も9999個 ?9999 個以上は持てないってことですかって勘違いをしました。そんなわけはないのですが、ワルキューリのところだと、こういう表示のさせ方をしているようです。これは提案広場に投稿してもいいんでしょうかまあ、やめときますかね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。